ブラック労働に病んで気づいたら殺し屋に転職し前の上司を狙撃してたあの時のこと頭から離れない上あの時のこと人を殺して飲むお酒があんなに美味しいなんて二日酔い激ヤバは人を殺したのはあれが初めてだといい殺し屋の社長なんて す, すみません原上司の100倍怖いよ だとしたらお前天才じゃねえかえマジマジマジマジマジアルマジロ銃の扱いはどこで覚えたし、知りません引きこもりだった頃にネトゲで覚えた知識しか他に訓練は訓練なんて毎晩終電過ぎまで働かされて走って帰ってたことだったら気配の消し方はあ、消せてます人に笑われるのが怖くて目立たないように生きてたから よかった地獄西野、お前は多分天才だ。間違いできたかもしれないが、ぜひうちで働いてほしい。いやいやいやいや、6分や。こんな仕事親にも言えないし、今日だって辞表出しに来たんだから。でも人から必要とされたの初めてだな。って、早く警察行かないとどうだやるか。やりますお母さんごめん